は, はいだおっなので絶対誰かがウソついてますい や,、うん、いや分かんないわ5分で決めるって分かんないわこれ、うん、<笑><笑><笑><笑>が嘘だったら女優だね 嘘をつくのもや ば, やばいよねギリギリだよね貝騙せる貝になり、ね、そうだね<笑>そうだと村人っぽくいたほうがいいよね、うん、占い師が誰を占うかによって相当変わってくる、ね ダメ で, ですよ緊張すの見つかんないと思<笑>うじゃあ2回戦スタートはいじゃあ2回戦ということではいちょっと僕らいいですかはい、はい、こっちさんに、ここの3名で、ね、ターさんとすみれさんと橋田さんで、ね、この中で役職持ってる方いますかはい、えー、回答すみれさんと変えたんですけど村人でした以上おーじゃあターさんはこれ村人 なんかしいよ、青菜をかえして、色んないないですか。裏絵師誰、ね。<笑>いいです<笑>え、裏絵師です。はい。あのですね。とりあえず、人狼がいるっていう確認だけできました。はい。今回、あまりの役職で見た。お、なので、絶対、誰か嘘ついてますいる。人狼はいる。で、今の理論でいくと、順番に、聞いてて、うん。なので、ここが入れ替わってるっていうことだったら。ここは安全ってことです安全になります。村 人, 人、村人。 で僕占い師で一人しか出てないんで今の疑いとしてはこの二人ですおぉなりますよねあでも<笑><笑>なんておかしかったんだよね馬が、まま、俺も普通に村人だった すぐに分かれ、うん、はあるかさ、れはれはぎれ悪ないねむろ、グ結構出るからな<笑>なんかはは、<笑>せんか<笑>一個確認なんですけど、うん、回答ですみれさんと入れ替えたって言ったじゃないですかすみれさん自分の役職って何だったか覚えてた村人わんちゃん嘘もありえるかなと思ったんですよさっき言おうと思ったんですけどどっちも村人って 最初三井さんが人狼って言ったら、そしてさんが人狼覚醒なんですけど、でも行っ言ったらバレちゃうからうか、あ、そうか、うか入れ替えられたってことは人狼サイドじゃないんで、自分人狼でしたって言った方が絶対村人として安全に勝てるで。まあ嘘ついてないのか、ね。もし間違っちゃったなら今人狼って言っていただいていいんですけど、<笑>人狼だったら出したでと。村人。村人か。失礼しました。<笑><笑> そう言っ、ね、村人で出たら安心するよねいや、もっとそう、うん、でも一回の人狼なったことないんだよねこんなに人狼やってるんですあ役職ばっかり、うん、え今回初めてだわ村人結構発言的にたあさん白っぽくて、うん、僕の中ではどんなことももう一人だなさて、<笑>人い<笑> 3人なんかね、役職いますから、ね、いやでもそれに公開してることになりますー<笑>逆にたあ<笑>さんが 人狼じゃないで人狼だった場合、うん、あそこで「占い師です」ってカミングアウトしないとかなり危険なんですよえかなり危険だよそれ言わなかったっていうことこうですってやっぱこう白に近いんですよね、うんうん、一番最後な、ねうんでやっぱりまあ不利な状況でしの可能性はない箸の可能性は い, いつのですよ。はいつですよこの中にいると言っておきながら自分かもしれないって言われてそうなると、うん、でも最高の占い師が出ないんで僕死んだんですよ あ、そうだよねダー返しないもんねあえて出すために炙り出すためにみたな順番に聞いてたんですようよ、ね、<笑>ううううこここいいいいいいいなななるど大丈夫う<笑>もものままととっっちゃう よ, っちゃうよ言言いたたいがあら、ぞや、もう結果<笑> 自分から見ても絶対なんか言い出せる<笑><笑>え。逆に誰だと思いますか、人狼、はあ。これ。ですよね、ここ二人はこう疑い合う関係になる。あ, あ、本当。ここで。ここで。今聞いた感じ、全がやっぱなかった、ね。まあ、そうだよね、占い師。そうだよね、村人回答。そうだよね、俺だけ、何にも、ただ村人だけだ<笑><笑>ないんでよ。<笑>何にもないんだよ、そうなんです どう弁解していっかしかないですよ、ね今うん、かこのままいつも釣られます、うん、決まっちゃうよっけでられます絶対決まっちゃうよ絶対決まっちゃうよ<笑><笑><笑>めっちゃガチガチにられちゃった<笑>なんでもわかん<笑>いや村人のとって何も言うことないのよ、うん、実際そうなんですけ、ねうん、で、なんもないのよ、うん、村人だからね これ、やばい、うん、このままいっちゃう、うん、いやももももううう決定ななっっゃうもうもうですて。がえ回答じゃないいいこともありえる。お互だたんそのは崩れますいや、全然わかんないんだけど<笑>また。 もうなんかもう残り3分くらい私の中で決まっちゃったんです決まっちゃっ た, <笑> 決, まっちゃった<笑>決まっちゃいましたよねいや<笑>もうおかしかったよ確かにって<笑>全然完全に<笑>これで<笑>俺だったら<笑>本当にミスター人狼だよ<笑>本当にマジ俺に勝てないと思うよ誰も<笑>いもうホントにちゃったらやばい<笑>そういえ ば, <笑>そういえばルロー君って人狼やったことあんの初めて これもななののよ、初めてなだよついにそそではいそれはいや、なちゃうアプリではい、それで困った<笑>困ったいは結果いきまーす絶対そうよおー 人狼が誰もいないえっ僕だっ人狼いるって見ましたよさっき役職あっいや違う、うんあのー、あまりの役職で人狼って出ませんでしたえっ<笑> <笑>これはね、こ れ, ううこれは分かんないわ。となると、最初の占いが、金出てかな い, や怖 い, いや、俺らは、結構アプリにされてる。<笑><笑>マ<ジで><笑> っあたけど<笑>そそう最後に投票するときにワンちゃんいないの っ, って思ったんですけどあでも言ってくれじゃないですかそやそうなのよ裏い師が人狼がいるって言ってたからそれに信じちゃったんだね<笑>結果みんな俺たちアンプリに食い殺されたよ<笑><笑>